みなさん、こんにちは、ポリナです。はい。今日ははんかなんか姿が違うんですね。何が変わったのでしょうか<笑>何が変わったのでしょうかえっと、実は今日はちょっと、えっと、自分新しいヘ ア, ヘアスタイル、髪の色のことをちょっと紹介したいと 思いますはいで、はいでなんか今日染めたので今日染めたのでここはちょっとなんか肌も肌も紫色になってしまったけどなんかでもまあ耳もなんか耳のちょっと紫すぎてでもすぐこのあまりの色はなくなるでしょうと、まあ、肌肌の側からね。 はいで私は一体急にこんな色になったのでしょうかなんか一応みんな皆様にちょっと<笑>教えたいと思いますはいで実はですねその話はね2か月<笑>ちょっと<笑> 2ヶ月前から始まりましたねで えっと、皆さんも知っているとり私は今山梨県に住んでいますとか山梨県の川口区町に住んでいますでそのコロナのじ事情でねその政府から町役場から<笑>どちらからのでしょうか一応こちらに住んでいる方はねえっと金券あえっと1万円の金券をいただきました はい、嬉しい、嬉しいことですよね。で、金券をいただいて、例えばそこは500円の6枚の券があって、で、その後は1000円の券でした。確かに。もう私も<笑>全部使い切ったんですけれども。で、そちらの金券ですね。どこ で,、まあ、どこでもではなくて、でも例えばコンビニとかスーパーとか。 病室も使うこはいで今年の今年の終わりまでね使うことができま す,、ねまね、きます私半分もう食べ物とかなどの買い物を使ったのでじゃあ残りはどうすればいいのでしょうかじゃあ<笑>じゃあちょっと病室に行ってみるかなということになりましたですねは ででですね、美容室に行って、でそこはね私の最初のつもりですね私はただその髪色をちょーっとちょっぴらちょっぴらちょっとだけ明るくしたかったんですねえー、っと前からねもしかして覚えてる方々がいるのかしらねその私の色でんでね 髪 の, 毛だけは髪の毛だけは少し明るい色だったんですね。で、私はもう髪の色は少しだけ明るくしたかったんですね。で、美容室に来てそちらは私の願いを教いました。ですが、そこは何かの誤解があったのでしょうか。結果としてですね、結果として、うん、私の髪ですね。<笑> 完全に染めそのすごい広い色まで完全に染めてしまいました。はーい。はい、そういうことになりました。全くそのつもり、ボンドになるつもり は, はなかったんですよ、いうことにね。なんか 前の動画ですね。前の動画、巻きクくくるんですね。で、そこは、ね、そこはすごく不自然な黄色い色だったんですね、私の髪。私は、じゃあ、そこまで染めてしまったなら、じゃあ、そこまで染める髪があるなら、じゃあ、昔から。 やりたいものをやろうと<笑>という形になりました。はい、で私は実はなんかちょっとすごく明るい色が好きでね例えば紫青緑で、まあ、実験のをやりました自分でねそのカラーカラーを買ってきてねではい住めました。とこちらはまあちょっと はどう思いい、ますかはいこういう形になりますね。<笑>ちょっと待って。はい、こういう形で、こういう形で髪の毛の色はこうなったんですよ。はい。で、こちらはその、ま、下と後ろの方ですね。 で、前の方ですね、最初はすごく不自然の黄色みだったんですよね。で、今、今ですね、今こちらにある色なんですね。名前はね。お。で、今の現在の色ですね。アッシュ、アッシュミルクティーでございます。はい。いかがでしょうか、皆様。この色はね、どう思いますかこの染み方。 に対してはね私は実は結構お気に入りですよ。はいこういう方こういう新しい姿ですね。はいで私その自分で染めましたんですね。確かに<笑>、まあ、自分で初めて染めました。こういう2つの色ですね。はい、すごくチ ャ, チャレンジでしたよ。はいで、じゃあ、まあ 一応皆さんも多分あんまり興味がないかもしれないが、まあ、一応その使ったものをはい紹介したいと思いますで紫に色に関してはね紫こちらのらまあ今は紫になるのでしょうかなんかちょっと赤っぽいというか一応最初なんか紫のつもりでねでこちらの色ですねマニックパニック マニックパニックというものを使いましたマニックパニックという台を使いましたねじゃあちょっとのぞいてみましょう中身は何でしょ う, うわーおお、ね、すごい紫色ですよねはいすごい紫色ですよねでなんかいろいろなーがあるからね次は どんんな顔すればよかったんですね例えば青とか緑とかどうですか教えてください。何か私がやってみたい色があるのかしらねはい。で次ですね。こちらのこちらの頭の上にある色ですね。いわゆるアッシュミルクティ。はい。でこちらは インジェルスバーターというカラバー・バターというものでね声を使いましたはい<笑>こういう形ですねでなんか、はあ、ほとんどトリートメントな ん, トリートメントなんですよ中身はねでなんか髪 に, ダメージをあ髪にダメージを与えられずに髪にダメージを与えられずに髪に与えられずに髪にダメージを与えられ 与えできないですよ。<笑>与えられる。網にダメージがなくて逆のここがございます。でなんか香りもすごく良いしなんかもうはいもうお気に入りなものになりました。はいで結果として結果としてこういう色に。 りました、はい、<笑>で次は、まあ、ピンクとか青とか<笑>やってみたいと思います。で最後ですね私はなぜ後ろですねそのヤマトヤマトさんの箱があるのかしらねあまり。 意味<笑>そのあまり深い意味がない私は別に引っ越しとかではなくてただただその後ろをですねなんか普通の何も何もない 壁, 壁ですねうーん悪くはない悪くはない確かに悪くはないただ後ろは何もなくて全然いい感じもしますすると思いますがなんかちょっと新しいものをやってみたいなと思いましたはいで皆さん その山里さんいや皆さどうですかその山ト さ, <笑> さ, さんの箱バッグとしてはどんな感じがしますかねう ん, うん私もまだ<笑>まだ<笑>まあそんなに悪くないと思います一応まあ一応事件としてはねはいこれをこれを使いましたはい<笑> はーい。今日はこれでね。<笑>はい、まあもしまだ登録してない方がいえばここまで見た見てく だ, ください。だならねチャンネルぜひチャンネル登録もチャンネル登録もしてくれればねすごく幸いです。はい。じゃご視聴ありがとうございました。パカパカパカパカパ カ, パカ。